Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video di cultura giapponese. Allora, questo è un video intervista perché sono andato a intervistare una coppia di due giapponesi. c o n n i c i a uomini. Che sono insieme da dieci anni. Io sono molto amico con Satoshi, lui lo conosco da tempo. Mi ha anche aiutato per il video di Avalon a trovare i vestiti. Non so se l'avete mai visto il mio music video Avalon. Mmm. <musica> Questi sono tutti i vestiti che mi ha aiutato a trovare lui, che sono della Bunka f o k u s o g a k u e n che è una scuola che, tra l'altro, ho frequentato pure io, una tra le migliori al mondo per quanto riguarda lo studio di moda, eccetera, eccetera. Ho passato un periodo bellissimo, magari un giorno farò un video su com'è e stata la mia esperienza a Bunka. In ogni caso, in questi video li ho intervistati perché dovete sapere che adesso, in alcune parti del Giappone, comunque sono concesse queste unioni. Volevo un po' condividere con voi la loro opinione su che cosa vuol dire essere comunque una. Coppia LGBT in Giappone, come sono visti come si sono conosciuti. Spero che vi possa interessare questo video. Vi metterò tutti i sottotitoli. Sono stati veramente carini e spero che vi piacerà. Se questo video vi piace, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un mi piace. Andrò penso a casa loro a breve e volevo fare un video home tour. Se un video home tour della loro casa che hanno comprato vi potesse interessare, scrivetemelo nei commenti che vedrò di realizzarlo. Inoltre, mi hanno anche fatto questa maschera. Se volete vedere il video dove mi insegnano a fare questa maschera e volete imparare anche voi a fare questa maschera, che è fantastica, mi raccomando, iscrivetevi al canale e andatevi a vedere il video. e Ciao, c c o ragazzi, e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video di cultura giapponese. Oggi abbiamo qui. Saa Kun. d s sì, s sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s sì, sì, sì, sì, sì, sì, s sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s で去年はあのそれのパーティーお祝いパーティーとかもやってにですかパートナーシップっていうのは日本ではまだゲイカップルは結婚はできないのであのその代わりのシステム、ね、例えば病気になった時に ICU に家族として入れるとか財産は一緒になると。 ないよりはいいいけどまだ結婚と同じではない渋谷区とか、うん、あとなんか条例で認めてるの と,、えー、とそうじゃないものとなんかそういう種類もあってで渋谷区は条例で認められててみたいな、うん、いろいろとやり方が違うんだけどでも結構認められてるところは増えてきてて沖縄とかあといろんな県でも。うん 県の中の中町でもこう何々市はできる宝塚市はできるとかっていうのとか増えてきてて東京もね、うん、渋谷区なかなか豊島区で豊島区ね、うん、そうだねそう思うけどうなんか日本の特徴というかわかんないけど<笑>、うん、その国で一気にっていうよりか民間で少しずつ少しずつこう決めていくみたいなそれこそ あのパートナーシップができるよりも先に働いてる会社その人が働いてる会社で、うん、あそういうカップルだったら結婚と同じようにお祝いをしましょうみたいな会社とかで先にそういうのがなんかどんどんどんどん積極的にされるようになってきてでそれでそういう動きにねこうだんだんマックとしても広まってきたっていうようなイメージが強い。うんうん、そううだね少しずつ、うん、あんんまりこうみんなが 話し合って早くどんどん法律ができるっていうイメージはない少少ししずつ少しずつ変わってきてている感じかな、うんうん、変わってきたと思 う, うなんなんか結構大きい企業が「も、うん、し言ってきてくれたらゲイカップルも結婚と同じようにお祝いします」とかなんかその会社の制度をこうそれに合わせて。 変えてていいくとかっていうのとかかっうのあとやっぱテレビでさあのマツコ・デラックスさんとか、うん、そのそういうなんだろうね見る機会が増えた今までよりも増えたっていうのは大きいかなうんそうだねだんだん社会も変わってきたかな今のところ感じるメリットってすぐにはないよねそうだねうんうん なんかやっぱりこう、倒れましたであの救急 ICU に入って入れるとかっていう時に感じるのかなっていうのね病死、うん、はやっといイカップルの人も病死を取った人が今年かね、うん、出たぐらいですごい少ないとはう、レアなケースだと思うけど。 少しずつ変わってきているみたい、うん、でも全然まだ海外みたいにポピュラーな、うんうん、システムではないかな、うん、早くね、できるようになればいいなと思うけどうんなんか詳しいことはわからないけど、うん、でも日本はまだ同性のカップルに対する法律がきちんと 決まってないからケースバイケースになっちゃうから一人一人がその度に、ね、多分ねあの 解, 解釈が変わってくるかられなんかこうそのパートナーシップができる空とかそういう町にを選んで住んで申請してとかだともしかしたらそうだね早いのかもしれないしねはっきりとは分からない 仕事の種類にもよるけど、うんうん、結構大丈夫な職種は僕なんかは全然職場でも隠してないし、うんうんうん、割とこうオープンにそれこそ家族にも全然隠してないし、うん、周りの友達もみんな知ってる知らない人の方が少ないかもしれない、うんうんうん、なんか聞かれればそのもう自然に答える言ったのは最近そのパートナーシップをする時に会社に初めて言った 緊張はあるけどね、うね言うときに言ってる人が少ないかもしれないそういうイメージ、うん、聞かれたら言、うんね、日本の文化で聞かないっていうのもあるしね、うん、あんまりそ う, そうだね、うんうんうんうん、一緒に住んでていいことは、ね、僕らこう背丈がほとんど一緒だから<笑>なんていうの身長とか一緒ほとんどね<笑> あ本当あ多分カメラカメラですごいチービーに見えたあっフクシェアできるしそうだねあとなんだろうね下着とかも一緒あ一緒に買うからもう一緒に住み出してからはお互いに買うっていうよりかは二人で買う う,、ね、うちはもう付き合ってる一緒に住み始めてすぐの時に 家族に紹介してるからだから、うん、ね、9年前とか10年前にはね、うん、親も僕は紹介して知ってそうだね、うんうん、うちはすごいかい家族だから言うのはすごい遅かった多分パートナーシップする時だから2年前に初めて会わせて紹介した、うん、あー最初はすごい緊張してたけど親が僕と話す時 会うまでん で,、うん、<笑>でも会ったらすごいすごい話してた ね, やすね、うんうん、安心したみた い, いこれからどうだろうねでも結婚がね日本でも認められていけばまた知ってもいいかもねあ<笑>あ<笑><笑>それは面白いかも、ね、<笑><笑>もっと日本でも早くね結婚とかができるようになってなんかみんなが平等にねその、なんか感じること嫌な気持ちにならずに。 ]MMwww. <マニ −2> ね <badly> ね、そうだね。ジェンダー関係なく。平等に行けるようになったらいいね。Li loro hanno un canale dove fanno vedere un po' la loro vita、eccetera, eccetera。Quindi、se volete andarli a cercare, vi lascio il loro a n a l e in d e s i i o n e n l r i o o e n t o Sono u t i due su i n t a g r a Vi l a s i o il loro i n t a g r a i ありがとうございます。ありがとうございます。Thank o g r a i e b e b e 一人でたたずむ。戻る場所ない。